イエーガー氏が幽閉され義勇兵が一斉に拘束されたとの噂がありますがなあハンジさん説明してくれ志願しなくから全住民強制退去命令だって区の再建にリーブス商会を発生したのは兵団だろ憲兵に当たってくれハンジさんイエーガー氏がもたらした勝利により我々の未来は開かれたそうであれば兵団とイエーガー氏との関係は我々エルディア国民の問題ですハンジさんあなたは 情報は納税者に委ねられるとおっしゃっていましたが辛い立場なのは分かるよ判事さんだから目を見ていってくれ信じていいってうん。 君が正しいのかもしれないね形はどうであれ